おっす眠いーふわりだよーえー、なんかさ小耳に挟んだんだけどさ博多の塩が声優オーディションをやってるらしいんですわふわりもまあ、曲がりなりにも声いやというかね魂でね表現活動するものの端くれとして、うん、ちょっと興味ありますわそもそもさふわり塾と 博多の塩なんかこう、なんとも言えない神和性言いようのないこの、神和性があると思わないぴったりだと思うんだよあふわり塾とさ、博多の塩のさ、あフォンとほぼ一緒だよねちょっと言ってみるねふわりの塩今どっち言ったかわかった じゃあさオーディションに応募したいと思うのでちょっと概要を見てみようふわり塾はいこちらが「博多の塩声優オーディション」のページとなっております応募締め切りは2019年6月30日おっもうすぐだ急いで応募しなければテレビ CM でおなじみの博多の塩のフレーズを歌う声優として Web を中心にプロモーション活動にご協力いただける方協力する 長く親しまれたこのフレーズに新しい息を吹き込んでくださる方大募集です任してくれよ与えられた仕事、ふわりきっちりこなしますね。おーグランプリ1名は博多の塩のウェブ広告に出演うえープラス賞金10万円ふわりが一番欲しいものじゃんやっとまだね、グランプリになってないけど。 企業案件と10万円ももらえるんだよ。何かこれあれ、ふわり最近、オキュラスクエストあれ欲しいんですよね。買えますかね、10万円で。で、えっと、優秀賞が2名で、賞金5万円。お !PSB のソフトが3本でしょスイッチのソフトが2本 ?3 本買えるか。おめっちゃ買える素晴らしい。 特別賞5名、賞金2万円。あ、コントローラー変えるやん。PS4 のコントローラーと、あの、スイッチのコントローラー変える。ふわりまだ1個ずつしか持ってないからさ、友達と一緒にできないんだよね。まあ、今のところ必要ないなって感じだけど。ふわり広告出てー !10 万円欲しいー<笑>出場するからには、グランプリを目指して、頑張りたい じゃあ応募方法だねステップ1博多の塩のツイッターアカウントをフォローオッケーオッケーステップ2博多の塩と美声を録音ステップ3ハッシュタグ「博多の塩オーディション」とつけてツイッターより投稿あ楽ちんじゃんツイッターで投稿すればいいのかなるほどなるほど応募条件 本オーディションは日本国内にお住まいの方に限りどなたでも参加できます日本に住んでれば宇宙人でもいいわけか、うん、なるほど国籍は問わない素晴らしいオーディションだグランプリの方は選出後音声録音のためスタジオへお越しいただくことが条件となります全然行くわりフットワーク辛いからさ<笑>スタジオまでの交通費は当社がおお交通費も博多の塩さんが負担してくれなんてなんて素晴らしい会社 いいいつでもいいんだふわりはプータロだからグランプリ優秀賞特別賞に選出された方にはご本人様確認書類を提出いただくことがございます あ, あちょっとふわりやべやべ住民票あったから暴力団暴力団員暴力団関係者その他反社会勢力である場合または反社会勢力と関与のある方を応募いただけません大丈夫ですクリーンですよし じゃあ早速行ってみたいと思うよまずどんな感じやうかな博多の塩力を爆発させるのは得意だからはかたの塩かわいい<笑>これはいただきましたわ ワンパク小僧ふわりって言われたからね博多の塩博多の塩 お, おにぎりにひとつまみシチューにも味噌汁にも浅漬けにもひとつまみ博多の塩 やっぱり博多の塩のオーディションだからまずね博多の塩というものを理解しなきゃダメだと思うんだなになに博多の塩は塩角のない辛さで塩味の中にほんのりとした甘さを感じるのが特徴なるほどなーキリッとした辛さの中にほんのりとした甘みを含めて博多の塩って言った方がいいのか。 な る, なるほど、なるほど。わかってきた。よし。じゃあ、それを踏まえて上でやってみようふわりの博多の塩は、これだー博多の塩ということで、どうだったふわりが出せる博多の塩すべてを出し切ってやりました見る目のある博多園業さんのことだから、 ふわり塾との親和性に気づいて、きっと取り上げてくれると思います。ふわりね、博多の塩本当に使ってるんですよ。野菜炒めには博多の塩だけでいい。これ、ね、ちょっと高いところがこうやって、パラパラパラそれだけでいい。今日の稽古はここまで。ふわり塾のチャンネル登録とふわりのツイッターフォロー。並びに博多の塩さんのツイッターフォローを忘れずに。じゃあ。あ 次の稽古に備えるように。以上。博多の塩さん見てますか？割り線ではパッチリです。